いいいいつも楽ししさんのトークをニヤニヤヤながら聞いています「先日お誕生日に主人がケーキを買ってきてくれました」「喜んで箱を開けるとケーキの上に乗っかっている乗っかってじゃないや<笑>ケーキの上に乗っているチョコレートのプレートにお誕生日おめでとうといつものように書いてあるのかなと思ったらいつもありがとう」 と書いてててありそれれを見て涙が溢れてきましたシャイな主人が店員さんに恥ずかしそうにその言葉を注文してくれたんだなと思うとその気持ちが嬉しいのとその言葉を選んでくれたことも嬉しくて涙があふれてきました今年結婚25年を迎えますがいろいろあったけど主人と過ごしてきてよかったなとしみじみ思えた45歳の誕生日でしたという、ねえー、ことですがね素晴らしいねうん。おめでとうございます 15周年ね、まあでも何かこういい二人で努力っていうかんかこういうのをこうなんか言うとあ「喜びも悲しみも」いと「いつとしつき」とかね古い「いく年つき」いつ「いく年つき」。 こういう曲を聴きたくなりますがね、皆さん知らないでしょう。<笑>ね、<笑>おびらみさきのって知らないでしょう。それと、でお送りいたします。あら、おだいの堀は妻と二人でってね。ラジオネームアクアマリンさんからです。今年の春、単身赴任の夫と。 9年ぶりに同居することになりました<笑> 2人いた息子も独立し2人だけの生活が30年ぶりに始まりました、うん、自由を奪われ選択させられ<笑>食べてもらいたいと思うことなく食事を作り何もかも嫌です<笑> 楽しくなることはありますか<笑>すごいですねこれものすごいネガティブですねなんかね笑ってるわけじゃないですよいるんだから<笑>今こうやってますよ<笑><あの><笑> 聞こえているだけだと思いますけど右手を振ってください二<笑> 2階の方も処置いっちゅうっどうすればいいですかこれだけどどうすればいいですかこれはこれ、はい、何言ってんですか今まで散々なくさせてもらってたんだああそっかあのねあとね旦那さんだってね借りたかないかもしれませんよ<笑>そっか戻ることになっちゃって自由がなくなっちゃってね大体そういう感じですよね、うん、言ってることは言われてる でもこてる。何もかも嫌ですっていうのがし か, しかもこれあね 消, 消してますからね一回ね一回消してね書、はい、き, き直して書き直してねしかもですよすラジオネームがね「アクアマリン」だって美しいですね<笑><笑><笑>何考えてんだかねえ これどういうこと<笑>ねえだけどまあまあそう言ってもなんかこう2人でこう歩みうるチャンスをになんかこう逃してんじゃないですか何か夫にも言ってもらいたいねじゃないただ今とかまたよろしくなと か, かねえかそれ言われれば多分気持ち変わるんですよ う, ですうんでもそれでも嫌だな食べてもらいたいとも思わなく食事を作るなんかひどいものを入ってそうな気がする<笑>夫婦ネタ多くないですか<笑>夫婦ネタ多いっすね なんてね、話してると時間がいっちゃうんでね。はい、メールね、あの、はい、ご紹介しましょうね。えー、笑顔いっぱいさんです。毎週楽しい投稿をありがとうございます。ラジオ聞きながら笑顔も笑い声もいっぱいです。私は最近原さんが2003年に書かれた文章を読みました。その中に僕の夢について書かれたものがあったのですが、読んでみて大変驚きました。それはそこに書かれた夢が今実現されていたからです。原さんは本当にすごいですね。よく私たちに10年後の 自分を計画立ててくださいと言ってくださいますがご自分でも10年後のことを考えられそれを実現されている素晴らしいです尊敬します毎日夕ご飯の時に家族にその話をしました子供たちも真剣に聞いてくれその計画は途中で変更してもいいのだよという言葉に安心したようです、えー、私は大きな夢は持てないけど3年後5年後10年後のことを考えてやっていきたいですっていうね、えー、さて本日のリクエストは小さな奇跡ですこの曲を毎日聞いていきますって って言ってくださってますけどね。え、はい、えー、あのね、私は必ずね、はい、10年後の計画を立てましょう、はい。途中途中切り替わってもいいです。うん、その度に変えればいいんですって、はい。なぜならば目的地のないバスや電車に乗りますかと。<笑>なるほどなるほどね。それは人生の迷子になるだけですよと。明確にビジョンを描けば描くほどそれは実現するんですって言って私は全部くださって実現してきたわけなんです。ただ一つだけ誤算がありますよ、ね、なんでしたね。年取るとねやっぱりね、はい、10年後はちょっと長いなと思うようになってきてね最近3年とか、ね。 こ短くね、そうですね。十年っていうとちょっとね。そうそう。やばい。<笑>やばい。やばい。やばい。やばい、ね。やばい。それではお聞きください。小さな奇跡。これはね、はいはい、あの間違って読むほしくないのは、はい、あの一人身の人ですとか一人身に一人で生きていこうと思う人が読む本じゃないんですよ。 これね、一番このタイトル誤解を受けやすいところがあって、はいはいはいはい、だからなん、すごくね、タイトル悩んだんですよ。はいはい、でもね、幸せに生きる、一人の法則ってね、はい、だから幸せに生きるを先にして一人の法則っていうふうにちょっと分けたんですね。はいはいはい、でいて、帯の部分で、あの、えー、なんか内容が分かってくれるように、だ 家族といてても、例えば結婚していても、一、うん、人の法則を持ってないと幸せになれませんよ、と。なるほど、なるほど。うん、むしろ逆に言うと、一、うんうん、人で生きてる人の方が幸せの法則になりやすいんですよ。なるほど。うん。それはなんかすごく、あれですよね、うん。あの、勇気づけられるっていうかね。あの、夫婦でいてたり家族で言うと、一人じゃないっていうね、こう概念になっちゃうんですよね、はい、間違った、はいね。うん。で、そうするとね、そこにあるのは依存なんですよ。 だから、家族持ちとか夫婦でいる人の方が、あの、愚痴ったり多いですよね。夫がこれしてくんない。家内がこうしてくれない。嫁がこうしてくんない。耳が痛いこといっぱい書いてある。でしょだけど、これ一人でいる人は逆に言うと、そうは思わないですもんね。はい、もうその初めから一人ですか、ね。もう一人だからで、はい、だから、あえて家族がいる人の方がそういうふうになるんですよ。なりやすいっていうだけで、家族でいても、要は自立はできる、うんうん。そう。 さて今夜もうね、えー、そろそろお別れの時刻となりましたがね一つメール紹介しましょうひまわりさんからです江原さんこんばんは一昨年の春から婚活を始めましたがいまだにパートナーがいません 最近、だんだんと、もう結婚はできないかもしれないかも、と思うことがあります。私自身、あまり人に興味を持てないので、それも問題なのかもしれません。よくお相手探しのプロフィールなどを読んでいると、一緒にどこかへ行きたいなどと書かれているのですが、私はあまりそんなことは望んでなくて、生活ができて、お互いやりたいことができればいいかなと思うのです。これってわがままでしょうか 先週こんな話してましたねそうですよね、えー、いやそれにも若者じゃありませんよ別にそういう人はそれでいいのですいいのですうんだからさあの結婚しなきゃいけないとかこう固定概念とかこう植え付けられてますよねだから別に一人で生きたい人は生きればいいしああでパートナーみたいなもう最近で言えばかっこよくばフレンチコンそうですよねだか ら,、ね、だからじあの自立自己責任さえしていればいいのですそうか、ね、幸せに生きる一人の法則江原宏之の本をどうぞお読みくださいませ さてこの音語もえ非常に好評放送中でございますがねえこの番組には厄払いっていうねお払いしますよ嫌なことはねあとはネガティブメール えー、感動した言葉ちょっと収作がないんで感動した言葉、ね、そうで、ねね、最近ちょっとないえ、はい、ねええー、原の質問5月生まれの方今度ねお誕生日おめでとう申し上げますまたエンジェルさんの目撃情報など全てのお便りは東京 FM のホームページからご投稿お願いいたしますたくさんの応募お待ちしています人生の主人公は自分です後のの全ては人生の色付けなのです お相手は江原啓之でした。さあ、て始めましょうかね。もう恋愛ベタさんからのね、メールにね、びっしりアドバイスしていきたいと<笑>。思っておりますが、はい、モモンガさんからです。江原さん、こんばんは。毎週ためになるメッセージをありがとうございます。初めて投稿いたします。初めてだそうです。ありがとうございます。私は。 今まで心からいいなと思う人にはなかなか自分から声をかけることができませんなので恋愛でも友達でも声をかけてくれた人と仲良くなりますきっと自分に自信がないのです実は今うちの近所のコンビニの店員さんに恋を持っていますすっごく素敵な人なのですなんと 近づきになりたいと思うのですが、何かいい方法はないでしょうか。アドバイスをいただければ嬉しいです。声をかければいいんです。これね、声をければいいんです。<笑>もうなんか、だって、何かいい方法はないでしょうかって。だてジェスチャーとか、そう、やらないでしょう。だって、<笑>そういう具体的なことを聞いてんじゃないんでしょう。え、そうなの。違うんです。何かいい方法はないでしょうか。だって、声をかけるしかないですよ。声かけるんですか。うん、ちょっ突然手紙を渡す。 手紙渡すんですか。うんうん、それもちょっとあいと工夫だけどね。僕は好きだけど。冒頭のその、うん。その あの、番組冒頭の言葉と全く一緒なんじゃないんですよ。あなたが愛しているのは相手ですかそれとも自分ですかところはらほら、相手にこくれない、いつもね、ってものも相手にこくれないってのは自分の方が可愛いからですよと大事だからですよって。相手を愛してるって言うんだったら、相手のためにと思って言って、それでダメだって言ったら、あ、そうですか、どうもせませんって言えばいいどこで。ねえ、明るく考えり、ね、それを、はあ、振られたとかって、がっくりくんのはそんなに自分が可愛いのかと。 だいたいコンビニの店員さんにすぐこう好意を持つっていうのはね。いいじゃん別にですか。でもいいじゃないですか。いいんですかね。それよりもこ見の見た目でいいわけですから。いいのいいのなんだって出会いは。いいだってそなモタモタしてるのがもちろんほ、ね、人生回転寿司って言ってもうすぐ皿いっちゃうこの皿。回転寿司です。ね、うん、もうね。 もう回転寿司の達人はもう右斜め45度に座る、ね、見据えてね、それでいて必ず皿をね、取るっていう、こんなことしてたらもうね、皿はもう流れていってますね。うん。四すに行っちゃう。なるほど。ね。もうね、下手な鉄砲を数打ち当たれとかね、いい言葉あるんですよ、日本で。これいい言葉出されてないけれど。